ちょっと、あ、サブチャンネルなんですけど。お、は、願いします。お願いします。転が<笑>ってきたんですよ。すごいよ、本当に。いろんな感じちー。ちょっと危ないですね<笑>。これ<笑>ダチョウの卵。いやー<笑>。本当に。<笑>ええー、これすごい。 よよよってすいいですかかえ、これマジく な, いなんかプラスチックにあれあるじゃん。あれれをこれで作りたいの<笑><笑> この中身を全部プリンに変えたいん一瞬で夢ですねやろうはい今からですか今からまず<笑>さっき寝てましたよ、ね、<笑>そのワンズ寝てんのいやなんか起こされてなん<笑><笑>なん か, なんか番頭さんみたいなの起こされて<笑>これ着て<笑>プリン作る<笑>多分これに 牛乳とプリンエル加えるとこれになると思って<笑><笑>これでいいっすいや俺びくともしねえぞへ、えー、いやいやえ<笑>そんな か, かいの<笑>ということでね この内側に入んないようにしたけどね。はい。はいはいはい。おい、来てるぞ。おあもうい出そう。<笑><け><笑>いくよ。はい。うわあ。おい全然来ない。白身だけで量がすごい。<笑>お い, <笑>おい全然来ねえぞ。おいああ来た。おおおおお。よお。すげえー。 おいすげえぞこれこんな入ってんのすごいですねこれ何人分ですかこれはい<笑>想像を絶するなを<笑><笑>卵原料塩<笑><笑>えこれは また別のなんかそうですねなんか別の料理を作るとしてまたそれもサブちゃんにあげます多分これにもう殻が必要だったってことでしょもうはやそうですね普通にプリンを作る作業でねでこの辺に流し込んで<笑>冷やして<笑>なんで笑ってるの<笑>これの必要あるかなって<笑>いやお前、まあ、それは違うぞ<笑>聞いてみこ う, うわあのカリカラなんけどえっ、ー、海の音はいさざギがああ なんかお風呂入ってるみたいなのがしますガキか俺ら、ま、<笑>ガキか夜中<笑>の三時に大学生が揃ってこうやってやって<笑>とりあえずそのじゃ牛乳を入れて、はい、で、プリンエー四つ入れます<笑>ちょっと流し込んで冷やすときかはい簡単なんですねめちゃ簡単プリンって簡単に作れるのに、ね、逆にねうぇい <笑>なんかおいなんでみんなあっち行って誰もこ見ておー終わったわ、マンズ切腹しろ責任とって<笑>ちょっと待ってください換気扇回しますいや<笑><笑>ねー最悪じゃんいやでもまだなんとかだっだよ向こうでスーパーボールド遊んつったのいやまだまだまだまだまだ<笑>ここから何日ここから弱火にします<笑>弱火にするんな、ここから<笑> <笑>じゃ、あ火つけます。いや、いい、けんだよ。めっちいっすよ、これ。弱火で一分でしょはい。弱火一分。<笑>めっちゃ無駄にしたじゃん、今プリンエのこと。もう何事もなかったから、行きました。<笑>いや、違う違う、もう見てみ、画角。<笑><笑>ほぼ白いから。れ入れるのめっちゃむずい。難しいですか、ちょっと出て。あ、難しいです、これ。 はいということでね、今ダッチョム卵マこれいっぱいこう入ってるんですけど熱っ入ってるんですけど、もうこれスーパーボールで固定してあるんでこぼれることはないんですけどこれをとりあえず冷やさなきゃいけないそうなので冷蔵庫で冷やします。ということでおやすみなさ い, おい。やめろよ。やばいぞ。お前らマジで。<笑><笑> 違, う違う違う違う違う違う。<笑>違う違う違う。これこれ何？ <笑>これアートだと思ってたらお前らおかしいぞ本当にいやでも途中からいいなーって言った理由くだりあってないぞダチョウの卵本当？トこれはダチョウの卵<笑>説明一切ないからもうお前ら<笑>どんだけ頑張ったか知らないけどい俺急に呼ばれてこれ見せられ て, れ て, れられてあサムネ撮っていいいいけどさサムネ撮らして本当にこれが食っていいじゃんいただきますお見て見て見てちゃんとプリンになってるぞあいいじゃんいいじゃんいいじゃん すごいただきます。 うん。めちゃめちゃ美味しい。ね美味しいよね。美味しい。美味しい。じゃあこれサラップつけてみんな食べよう。うん。です。楽しみ。ということでじゃあ成功でいいですよねこれ。はい。ダチョウの卵をそのままプリンにしてみました。ということでサブチャンネルでした。ありがとうございました。<笑><笑>何<笑>最近さんの鰻。<笑><笑>やつをやってるってやつ。あ, あそうか。